みんな、こんばんはウルトラマン王国の館長を務めているウルトラマンキングじゃじゃあ今日は遊びに来てくれてありがとうここでは いろいろな商品を。紹介する。今日紹介するのはこれじゃ。はい、どうも秘密の男です。さあ、皆様はじめましてでございます。 えー、なんとですね、私、えー、ウルトラマンを見ていまして、ウルト ラ,、まあ、ルトラマンが好きでね、まあゼロ、0歳の時からですね、まあ、ウルトラマンのステージショーを見に行っておりました。で、今年二十歳になりましたので、なんとですね、ウルトラマンマ ニ, アとマニアと言っていいのか分かりませんけどもね、ウルトラマンマニア20年の 20年歴があります何歴って言ったらいいんだろうねマニア歴オタク歴20年でございますということでねまあそれを記念いたしましてまあこういうことやりたかったなと思っていたので、えー、始めさせていただきますまずはねやっぱり初代マンですねウルトラマンを紹介していきたいと思いますいろんなねちょっとあのスタッフさん ちから、ね、聞いたような情報を交えながらねそういうエピソードを交えながら、えー、紹介していきたいと思いますまああの出演者の皆様はね主題ウルトラマンのことをですねマンと言いますねマンと呼んで呼んでいますで、まあ、このマスクですねこのマスクをね、まあ、フェイスと 呼んでおりますねこれは 何, 何でしょうねまあ特有円谷プロさん特有の言葉なのかな多分そうだと思いますけどもまあそういう呼び方をいたしますそれですねまあウル 最初、こう見てもらいましょうか。すいません、結構ね、遊んだ跡がございますけども、横向きはね、横はこうです。こういう形でね、後ろはこのような形になっております。 ここはね、ちょっとゾフィーに似てるかなっていう部分でございます。ここが好きなんだよね、この型のところ。この模様が大好きでね、僕で、またほら、ここ。ここいいじゃない。ね、リアル感があるよね、まあ。子供を見るかもしれないからね、あんまり言えないけどね。ここ。このね、ちょうど境目っていうのがね、しっかり再現されているんでございますね。いや、ほんとにね、 ンダイさんのね、ウルトラソフビはですねもうリアルリアルでね非常に私は大好きでございますでまあいろいろエピソードといいましてウルトラマンがね一番最初、まあ、ウルトラ Q が終わった後ですねどういう 物を作るかということで最初レッドマンという名前だったんですねそれが次第にどんどん名前が変わっていって最終的にウルトラマンになったんですけどもでねウルトラマンもね形がいろいろ変化しているんですね一番最初はです、ね、あのカラスティングなんですよねカラスティングのウルトラマンそれが、まあ、ウルトラマンではないんですけどもね名前は最初はカラスティングでしたそれからね 頭にね兜をかぶせたようなでお腹のここら辺にねお腹のここにね何だろうね鱗みたいなのがついてるようなねヒーローが誕生いたしましたでその後また少しずつ変わっていって青になって黄色になってで最終的にこういうね形になりましたやっぱりこれかっこいいよね前そのねウルトラマンを 仕 上, げ仕上げていくねこの工程ね工程の絵を見るとですねやっぱりあーやっぱりこれだなとこれが一番しっくりしてますね頭を見たらね怖いんですよはっきり言うとね怖いんですとにかくまあ子供に好かれるようなねそんな顔立ちでもないですし形でもなかったですねもう怪獣みたいなそんな形でした それが次第に変わっていってまあ、人間みたいなねこのシンプルなスタイルになりましたいやーこれが本当にかっこれが一番ですよね私は大好きですで最初ね最初ここカラータイマーなかったんですよでカラータイマーがなかったんですけどもまあ、最終的にこのカラータイマーがついたとでカ ラ, ータイカラータイマーはね 3, 3分でしょ持つの3分 でね、なぜ3分かと言いますと、えー、まあ撮影の時にですね、5分とかするとちょっと長すぎるとでも1分、2分じゃちょっと短すぎるとじゃあ3分がいいんじゃないかって3分がちょうどよかったんですねドラマをやった後に、と、え、に、ー、戦いのシーン特撮のシーンを見せるっていうところで、まあ、子供を飽きさせないっていうのも大人も子供を飽きさせないということでね。まあさ 3分ですね。3分っていうことになりましたで。で、ね、まあ、まあ、大人向けで作ったわけではないんですけどもね。子供向けなんですけども、菅谷英二監督はね、やっぱり、えー、子供にだから、子供に見せる作品だからこそ、本気で作らないといけないということでですね。それで、まあ、本気でリアルに作ったもんだからね。まあ、子供、子供からするとですね、 全然意味の分からないような話が 多, 多いわけでございますね。で、大人になってやっと、ああ、こういう意味だったんだって、やっと大人になってね、意味が分かるような、そういう作品が多いですね、ものすごく。そ れ, のそれがまたいいところですよね、ウルトラマン、ね。ウルトラ6兄弟はね、大体、その頃はですね、子供に何かを教えるっていう 教, 教育番組って言いますかね。まあそういうい そういうい時代だったんですよねだからウ ル, ウルトラマンでもねやっぱりそうやって子供たちに何かを教えるというという作品を作っていたんですねでね途中から変わりましたよね途中から変わって教えるじゃん教えるっていう形じゃなくなってきたっていう部分が少し あ, あったじゃないですか一局ねで今ウルトラマン Z になってまた 子供たちにね何かを伝えるっていうような作品をまあ、力入れてね作っているようでございますやっぱりね何かふ深い意味があるね作品作品って何回見ても飽きないですよね本当にねそこがウルトラマン の, の い, い, いいところかなーと一つは思いますでもう一つはですね やっぱりあの爆発爆発使ったねあれがいいですよね CG を使わないでいま だ, だにねやっぱり昔のやり方でやっているというそこがやっぱりリアルで迫力があってか っ,、ね、かっこいいですまた音ねドカーンっていう爆発音爆発音ね あ, あそこ少しだけさ聞こえない音も入るわけですよ そこがまた好かれるポイントらしいんですけどもね詳しい人から言いますとそうらしいです人間が好むレコードを聴いてるようなねそういう音が入るそうですレコードと同じような音が入るのでそれで、まあ、爆竹を使ったねウルトラ、まあ、そういう特撮作品はみんなに好かれる まあ、落ち着くっていうようなね作品ができるそうですで、まあ、2021年にね、まあ、ついに決まりました「シン・ウルトラマン」ね「シン・ウルトラマンがこう」が映画ですね公開されるっていうことが決まりましたイエーイおめでとういや楽しみですね このカラータイマーがないわけですね。結局、初期に戻った、一番最初に戻ったっていうことですよね。一番最初に戻ったウルトラマンです。さあ、どうなるんでしょうね。カラータイマーがないっていうことは、やっぱり3分以上地球にいることができるっていうような作品になっているんでしょうかね。どうなんでしょうか。そこがね、どうなっているのかが、まだわかりませんからね。あ、は、ら、い、倒れた でこれね、この装備、僕が好きなところ、ここ、見て、お尻。このお尻の形ができてんだよね。で、ここにシワがあるじゃん、シワ。ねえ。で、この指見てよ。リアルでしょ、リアル。ねえ。こういう部分が好きなんだよね。このリアルさ。 これニューパッケージのやつかなで、でもこれ2000年って書いてるね。2000年だからまだニューパッケージになってないやつだね。このお尻はだいたい2000年ぐらいからついてきたのかなこの形。いつぐらいでからだったのかちょっと忘れたんだけど、2000年ちょうど僕が生まれた年です。 ここねちょうど2000年ぐらいからついてきたのかなと思いますけどもその前はプラスチック製でしたよね日本がね作ってジャパン製その後チャイナ製になってでこのビニールを使い始めました ビ, ビニールの前に何だったっけね今のビニールより前に何だったかなちょっと素材まで忘れたんですけどでねここを手 ままあ、パーになってますねニューパッケージの分確かグーだったよねグーになってたよねだからこのまあこの素材触った素材とあとこの手を見たらね大体どのぐらいにどのパッケージであどのパッケージで作られたウルトラマンかが分かりますよねあの昔はねこういう箱でしたねちょっと持ってるんだけどね 今見つかんないのよ一生懸命探してんだけど見つからなかったからまた今度ということですいません昔はね段ボール箱で作ったような方だったんだけどそれからねニューパッケージに変わったらプラスチック製のねあのブリーダーパックブリーダーパックで合ってるよねブリーダーパックに変わりましたね あの SDS が入ってるようなね SDSSD カード SDS じゃない SD カードが入ってるようなねそういうパッケージに変わりましたでね僕はあの箱の分も好きだったんだけどニューパッケージかっこいいよねあのパッケージからあのブリーダーパックあれかっこいいなーって思うんだよね あのパックねもうちょっと長く続いたらよかったのになと思うんだけどすぐで終わっちゃったよなサイズ急に変更したよね2013年にね変更しましたよねあれ悲しかったな1 8センチのねこの装備やっぱり今でもねこうやって持ってみるとねああ持ちやすいなってフィット感があるなと思うんですよね今の小さいやつってどうしても小さすぎるんですよね まあもちろん子供向けだから、ねまあ、小さい子だったらこう持ってあフィット感あるあれんでしょうけどもね大人になってこうやって持ってたらですね全然フィット感がない何か違和感があるんですよねまあ1 8センチ装備で慣れてるからそういう違和感があるのかなとも思うんですけどもやっぱり私はねこの1 8センチ装備がね大好きでございます。 いまだにね 18cm が良かったなーって思ってしまいますねさあ他に何、ね、か話すことがあるかなであそうだあと顔の顔ねこれが A タイプ A タイプ B タイプ C タイプがあ る, あるじゃないですかそのタイプそのマスクのねタイプを見ても どのパッケージのパック の, ど の, パックのね 装, 装備かっていうことが分かりますよねこれはたこれでも分かりにくいな多分 C じゃないかなと思うんですけどちょっと微妙なとこちょっと勉強しておきますします勉強します まだまだねちょっとウルトラマンについて話したいことがありましたけどもどうしましょうね最初から長い時間というのもあれなんですけどももうしばらくお付き合いくださいましてそしてです、ねまあ、ウルトラマンの格好形といえばね こ, うこの形ですよねで腰が曲がってますよ ね, ねで腰が曲がっているのはなぜかと、なぜあの形になあのポーズになったかといいますとねやっぱり これ言っていいのかな谷、ね、古谷さんねさんが、まあ、悪い言い方で言うと原因なんですけども古谷さんがですねまあドアあの前ね前撮影し て, していたところはあのトタンの壁にトタンの屋根で冬は寒く夏は暑いというようなねとんでもない環境で、まあ、撮影していたわけでございますもう地獄ですよね。 地獄の環境で撮影していたんですけどもねまあその撮影現場に入るときにねこう腰を曲げて入っていたわけなんですよドア背が高いもんだからね腰を曲げてドアをくぐっていましたそれを見たねまあ監督だったかなスタッフさんがね「それだ!」って「それだ!」って言ったんですよそれで腰を曲げるポーズになったんですね そのポーズがねかっこよよく見えたんですよねあかっこいいなーってそれでまあ腰を曲げるポーズになったわけでございますまあもう一つ説がこ、まあ、腰を曲げてっていうのはあのスタッフさんから聞いた話ですのでこれはねまあ本当の話でございます真実でございますで腰をでもう一つねもう一つあるんですけどもねもう一つはですね あまりにも背が高いもんだからねこう背中を伸ばしたまんまあのビームとかされますでも、ね、ビームされたり ね,、まあ、ビームのねスペシウム構成の形とかしますとカメラに映らないとどっかが切れてしまうとかね、まあ、そういうのも あ, あったらしいんですよねそれで腰を曲げるというようなポーズになったそうです それでスペシウム光線ね手首のところにまあこう 引, っ掛ける引っ掛けるじゃないですか、こ, う、ね、これ固定するのに、ねまあ、このポーズになったんですけどもね、ビームのこう昔はこう傷つけて変、ね、えていたわけですよ、一枚一枚変えていたもんだからですねやっぱりこの手が、ね、こう動いてしまうとです、ね、ものすごく描けないんですよ、描きにくい、合わせにくいんですよね。 ビームは後付けですから、ね、非常に非常につけにくいと合わせにくいとだからそういう意味でじゃあ固定するにはどうしたらいいかなーってこう探っていったところを手首のところにこうつけるとこのポーズが一番固定できるじゃないかということでねまああのスペシウム光線のあの形になったそうです 最初はねね A タイプだったよ、ね、A タイプ目が開いてて口も開いてるただ穴が開いてるようなねそういうあ目は開いてないや口は開いてたね 息, 息がしづらいからってことでね息ができないからあ そ, あそこの中では、ね、死んじゃうってことで、まあ、口をに穴を開けてね、まあ、撮影やっていましたけどもこれはちょっと駄目だなってことでそれでねビート 何話だったっけタイプ。十、十何話しか、十何話も撮影したっけねあんまりしてないよね。短い間だったもんね。すぐ B タイプに変わりましたね。B タイプのこれに変わりました。これじゃないけどね、こういう、こ, こっちのマスクにね、変わりましたね。口がね、開いていないマスクに変更されました。あれ、正直怖いもんね。 のタイプ怖いもんな、昔のやつねマスクになってんだけど怖いよね部屋に飾ってたらさ模様けになりそうなやっぱりすごいですよねそれからそれからどんどんどんどん顔また変化していってですね始まってからもずっと変化してこのマスクになったんですからねこのマスクになったのがやっぱり 愛されるんでしょうねこのマスクになったからこそ余計にファンが増えたんでしょうかねで最近ねあ最近じゃないけども、ね、女性ファンがものすごく多いですよね女性ファンが多いんだよねうわすごいなと思うんだけど握手会とか行くとねもう女性がいっぱいよ 並んでる人たち見たら女性の方が多くてねびっくりするんだけど男性ファンより女性ファンが増えてきたなっていう印象がありますでねあの黒部澄さん黒部さんにねやりますと最近は若い人が増えたと昔はまあ50代の人とかそういう人たちが多かったけども今はね高校生中学生 の子たちがね、ね。増えてきたってきっ言うんですよ、ね、昔は子供より大人の方がハマっていたんでしょうねで今は子供たちがハマってきているっていうことなんでしょうかね、うん、とても不思議なも の, ものですけどもね子供作品だったのに大人の方が多かったら欲しいですからねさあということで 本日はここまでにいたします。皆様最後までお付き合いありがとうございました。まだまだね、ウルトラマンの撮影の方に、方の秘話はね、ありますけども、またいつかお話できたらいいなと思います。それでは、また。